はい。皆様、ごきげんよう。中名友と申します。本日も一日お疲れ様でございます。さて、この先は大申し訳ございませんけれども、先は残業や昼夜逆転の気分によって、久しぶりに SNS で動画や投稿を公開する時もございますが、 ただ、少しお話がございますので。はい。それでは、本日よろしくお願いいたします。<音楽>先月の授業に、微妙<音楽>なーナー登録者数で、 ご主人様に怒られただけか。VTuber から、普通の YouTuber に到達してしまったため。これから、次イにおいて、バンドのネームは、ハドマクミジュブチューク20部中から、ハドマク YouTuber underscore ーーとなりました。なぜなら、競争力が激しいスピード日本の VTuber 業界の現実や、 微妙な登録者数の他に、リアルフレンドほど繋がたりが深めやすく見えないのも、ニーチバに見えなくなった理由の一つでございますので、詳しい原について、2022年10月12日に公開した、大告知の動画をご覧いただきましたら、いかがでしょうか 一方、最近は、YouTube 上様より、担当のネーム入力をお願いいただきましたので、YouTube においては、ジェダのように、担当のネームを、アドマーク YouTuber&F42 アンダーフォーアチューと名付けました。なお、同等の少し不都合な調子をめぐる、本人利用によって、特に、 投稿動画の場合は、あくまで、横動画をサブ成しており、日本館わらず無効の書道ムービーは、風とかで公開させていただくのもございます。公<笑>式は、2022年10月22日に公開した、本戦紹介の動画で、よろしくお願いいたします。 今まで、大事内容は、主に、日常や、知事、考察、雑談でございますが、今後は、その他に、視点や、世活感を視野に入れる頃になっており、場合によって、雑談後の話をする可能性もございます。ただ、次の変では、世間性や、中立性をもって、解説させて、 いただきますので。皆様は、大変されて、お受けいただければと思います。はい。皆様、いかが思われますでしょうか。もしよろしければ、ご意見など、お聞きやすいいただきましたら、ご了承ございます。お受けなまことに、ありがとうございます。 今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、それでは、まだ次回の動画でお会いしましょう。失礼たします。